サザエさんの舞台で知られる東京世田谷区桜新町の落ち着いた街並みで人採用らを放っている男がいた。キング・リンチェの平野市用だが、この日、放送中の TBS 系ドラマ、黒詐欺のロケが行われていた。2006年に山下智久さん主演で放送されており、それと同じ詐欺師を騙す詐欺師役を令和版では平野さんが演じていますテレビ史ライター。 平野は11月4日に、死ゆうと神宮寺ゆ太と共に金プリを脱退する予定だと発表したばかり。金プリの分裂が判明した後に、黒詐欺が放送された時はどういう気持ちで見ればいいの潮君脱退が辛すぎて見れないと動揺する声が飛び交いました。 ただ、ジャニーズ退場前の最後のドラマ出演ということもあって、平野さんは気合を入れて撮影に臨んでおり、その白心の演技にファンも夢中になっています。同テレビ紙ライター。ロケが行われていたのは商店が並ぶ大通りの近く。平野に気づいて近くへ行こうとする人もいたが、スタッフが徹底的にガードしていた。 少し離れていましたが、く君の顔はバッチリ見ることができました。通りがかった女性。僕が本気で嘘をつくとバレない、すでに脱退を決めていた10月には、平野がロケ現場でこんなファンサービスをする場面も見られた。休憩中だった平野さんがうちの店のメニューを見てあれが飲みたいとスタッフさんに伝えているのが見えました。 そのスタッフさんが買いに来て、受け取ったカフェラテを一口飲んだ平野くんが私たちに向かって美味しいよからって OK マークのジェスチャーをしてくれて、お店にいたお客さんたちも一緒になってわーっと盛り上がっちゃいました笑い、カフェのスタッフ。それを同カフェがツイッターに書き込むと、6000以上のいいねがついた。冒頭のロケは朝9時頃から始まって、正午過ぎには無事に終了。 シリアスなシーンの撮影だったみたいで潮君はずっと険しい表情でしたね。それは演技だから当然なんですが、カメラが回っていない時も、どこか浮かない表情をしていたのが気になりました。前で女性。役作りで暗い顔をしていたのか、それとも何か思い悩んでいたのか。 今回の黒サギに関連したインタビューで平野さんは自分を嘘がバレない性格と分析してより僕が本気で嘘をつくと周囲の人から本気でわからなかったと言われますとも話しています。ドラマではなおさら演技に力を入れるでしょうから本心はどうなのかわかりませんよね。前でテレビ誌ライター。黒サギ平野が隠しきれない悩みがあるとしたらドラマよりも気になる